今回は兵庫県南淡路にございますジャノヒルオートキャンプ場に来ました一体どんなところなんでしょうかそれではどうぞはい、まずは管理棟で受付ですはい、それで受付が終わりましたらサイトの方に移動します 12時過ぎの到着やったんですけどもめちゃ空いてるそうなんですキャンプ場どこもいっぱいというこんな状況でも冬場のフリーサイトはねガラガラなんですねああトンビトンビなりたいって言ってたでトンビここねキャンプサイトの中ほどにね馬がいるんですよかわいい 小さい2頭が、ね、女の子なんだよ、ね、あ、そうなんです ね, ねあの右はあの白と茶色ののののちちゃんが、ね、あのポニニアホーミわかったわ、うん、かった。 や続きましてどこに向かっているかというと案内板の下側にあるドルフフィンファームなんとこのキャンプ場イルカに会えるんですねイルカちゃんいる こんにちは。イルカいるんですか。イルカいるんですか。イルカいますよ。あ、そう、ね。ずっとつ。はい。あ、並んでるところがあるんですけど。はい。へ、はいえー。ま、橋側に行く と, と入場料が。はい、あ、わかりました、はい。払ったら行ける。あ、わ、ね、かりました、はい。ありがとうございます。はい、行ってみようかはい<笑>っ。はい。な はい、い。わかりりまました。ちょっとす。ありがとうございますその他にもいろんなコースがありますんで気になる方は概要欄からチェックしてみてください。 もしもし。みんなどこ。もしもし。イルカの見学。うん、今着いた。そうか、これはええわ。泣いてくるよ。やっぱ行く。と, ということで、奥へとやってきます。え、イルカに戻っ妹やんな。<笑>はい、料金を払ったんで、三橋を渡って向こう側に行きます。 イルカがねいろいろゲーしてくれるんでねちょっと長回ししますけどぜひお付き合いください。 飼育員さんの言うことを、ね、すごく、ね、よく聞くんですよ本当可愛いです<笑>ちょっとアングル変えてみましょう こんなに目の前まで来てくれます、うん、はい、ゆーちゃんも無事合流しましたちょっと遅かったですね はい、イルカを間近に見て満喫しましたんでそろそろキャンプサイトに戻りましょうちょうど合流予定の友人も到着したみたいですサイトに戻りましたらはじめましてのアミティのご家族が到着してましたそれともう1組アネックスのリバティも到着です 助けるこの日は気温が暖かかったんですが風が少しあったんでキャンピングカーをこの字型に並べてみんなでテーブルを囲むことにしました、はい、頑張りしてうかは い, で、ね、い, いのでしたでらしいで どうもはい今回は淡路島蛇ノヒルアウトドアリゾートのオートキャンプ場での一日をお届けしました。 無事友人ご夫くたちとも合流できて、美味しい食事と話に花を咲かせて夜は吹きていくのでありました。また明日はどこに行くのでしょうか。ちょっと音声だけどうぞ。う山なってるや。それでは次回もお楽しみに。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。